やってみっかいいた助けてください私の中で何かが暴れようとしてうもう抑えられない何かとてつもない強い力が私を。 始まりよなんだ大したことないじゃない警戒してそうしちゃったあらまだほらときにいいにきなこりがいたあなたも美味しくいただいていいかしらそこの目 このままだとこいつにやられちまう。やおめえの力は貸してくれた。今から最速の金貯める。おめえは時間を稼いでくれ。ああ、あなた一人で戦うの？相当自信があるのよね。一体何を企んでいるのかわからないけれど、ま倒すた方がいいんだもんね。<笑>あなたはどんな味がするのかしら？ 楽しいクッキングが始まりよ も食後のデザートにしてあげるね。 わしの邪魔をするな お前のこれほどの力を持っているとは。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 으쌰오라구이쪽에야뜨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 この辺りに師匠を倒そうとしているやつがいるらしいですそいつを倒すのが2つ目の修行内容になりますはっすごい木がこちらに向かってくるああ死に物狂いで来い俺に殺されたくなければな化学力でよみがえ なんだ貴様俺様の邪魔をする奴は何者であっても言うちゃんぞこれで終わったと思うな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 一緒に力を合わせてて戦えば勝てると思いますあす、はあ、な, なんとか暴走は止められたようですねそれじゃあ現状の報告のため師匠のもとへ戻りましょうか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 用心深いんですよこの場で私がじきじきに消してあげましょうこれ が, これが私からのご褒美ですよ師匠まさか騙されていたなんて一緒に力を合わせて師匠いやフリーザを倒しましょうふん少し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 呵呵。